今日はご覧の通り背景が変わってましてやっと今日引っ越しを終えました前の家からそんなに遠い場所じゃないんですけどキャリーバッグが私は2つ持ってきてしまったので結構引っ越しが大変でちょっとの距離だったんですけど移動が重くて大変でした 5分の1ぐらいの速度でしか歩けなくてロンドンは信号が多いので一つの道路に対して信号が2つ渡らないと向こう側に横断できないような歩行者の信号が多くて今やっとイギリスに来て1ヶ月。 立ったところなんですけど家を見つけてやっとしばらくの間滞在できる場所に移動することができました正直見学をしてきた時と実際今日改めて来てみて印象が違った点もあって自分の中ですごいベストな家では正直ないんですけどひとまず 滞在先を見つけられてよかったです今日は前の人と入れ替わりの日だったんですけど夕方まで前の人がこの部屋を出れないっていうことで私外で待ってようかと思ったんですけどなかなか私も荷物が多くてカフェに入れる状態じゃなかったのでもう前の人がいてもいいから。 とりあえず荷物だけ置かせてくれっていうふうに言ってで部屋に着いたんですねそしたら前の人が家に帰ってきてで荷物がまだパック下げてなかったのでその人が片付けつつ掃除をしながらいろいろ話を聞かせてもらったんですけど私最初 今日から契約が始まってるのに前の人と会うのは嫌だなと思ってたんですけど実際今日すれ違いで出会って話して部屋のこともいろいろ教えてもらいましたしシャワーの使い方とかキッチンの使い方とかも大体教えてもらってであの前の人がいらないものとか 大きすぎて運べないものっていうのを置いてって私に託してってくれたので最初は嫌だなとは思ってたんですけどとてもフレンドリーに会話することができて良かったです前の家はそんなに寒くなかったんですけどちょっと今寒いのでこのこのダウンベストを今 来てますこれから冬の本番に入っていくと思うんですけど今ミニヒーターを買おうかどうか少し迷ってますけどあと数日様子を見ようかなと思ってるんですけどもうちょっとするとクリスマスなんですよねなのでうん物流がストップしてしまうと思うので。 そのクリスマスの前に買うかクリスマスの後に買うかっていうのを迷ってます。であと今日はやっと新しい家に引っ越してきたので調味料を買おうと思ったんですけどちょっと近所のスーパーにあんまりいいものがなかったのでまた明日家に不足しているものを買いに出かけたいと思います。 で今日絶対必要だと思ったものを昨日アマゾンで注文しといたんですけどアマゾンのロッカーがありましてそのロッカーから私の配達物を取ってきました何で家に配達しなかったかっていうとまだ私昨日の時点ではこの部屋に住んでなかったので返却されてしまったら困るのでアマゾンのロッカーを使いました でその買ってきたものがこれですドライヤーを買ってきました私日本からドライヤーを持ってきてなくて前の家はドライヤーが置いてあるっていうのが分かってたので予約の時にドライヤーがある家を選んで予約してたので前の家にはあることを知ってたんですけど次の家に行った時に どうしてもドライヤーがなくなくるので引っ越 し, したタイミングで買おうっていうのを決めてて今日取りに行ってきました誰かから格安で引き取るっていう手段もあったんですけど最近仕事が始まったのでなかなかタイミングを合わせられなくて今日もしドライヤーが受け取れなかったら嫌だなと思ったのでアマゾンで購入しました 日本から持ってこなかった理由は単純にドライヤーのワット数がイギリスと合わないからです。まあ、変圧器を使えば普通に使えると思うんですけど割と電化製品はワット数が合わないものが多くてスマホとかパソコンはどこの国に行っても割と電圧は大丈夫なんですけど。 そのドライヤーとかプリンターとか例えば電子レンジとかそういった家電は結構変圧器がないと使えないものが多かったので結構ドライヤーは日本から持ってくるか正直本当に迷ったのと日本から海外に対応しているドライヤーを持っていくっていうのも少し迷ったんですけどいろいろ考えて。 持ってくのも重いしと思ってイギリスに着いてから買うことを選びましたではまた更新していきます